皆さん、こんばんは、大野木らです。いかがお過ごしでしょうか。私は先日、えー、マイクが壊れたの、マイクが壊れたの、OBS の整備し上げくの果て2時間半配信を送らせてあげく。 配信をすることが叶わないという状況を作り出してしまいました彼はその責任からか腹を切って死にましたなんと痛ましいのでしょうそれでは彼の墓を見に行きましょう 適当な簡素、ね、と、簡素というにも、もう少し、何でしょう、限度があるのではないでしょうか。はい。そんなに素材を作る時間がなかったのでしょうか。彼には、言い合ったはずです。もう何回か詫びて腹を切ってみると思います、彼は。 はい。純粋に茶番に向いてないんでやめます。はい、もう決めてです。星思いでねえや。ああ。ちょっと待ってね。引っ込むわ。えっとね。ちょっと待ってね。ダメだもんねグ。グダグダから卒業できない。そういう星の元に生まれたかもしれない。ああ。 口の開けが甘いんだけど、ちょっと待ってね。口の開けが甘いの。ちょっと待ちに。よし。はい。あれ、どこ行った私です。ご無沙汰してます。趣味当てです。声が出ます。はい。 はい。ハロウィーン。コスプレです。もうね。あのー。茶番が全部ダメになった。<笑>言い訳をしたい。じゃあね、言い訳する前にほら、謝れ謝れ。ごめんなさい。もうね、だいぶ。いや、わかんねい待ってる人がいたかどうかは知らないけど。そうね、待たせた挙句配信中止っていうね。 延期した挙句茶番ダメになったとか言って、とんでもない低クオリティのオープニングを繰り出したっていう、やんない方が良かったんじゃないかな。最初から見せた方が良かったんじゃないかなって思ってる今。まあね、う過ぎてしまったので。ほらもう、ね、ほら、ゾンビだもん。しょうがねえよ。割り切ってください。<笑>ごめんなさい。すいませんでした。調子に乗りました。はい。 はい、で、ということで、ハロウィンです。ハロウィン、ハロウィンじゃないです。ハロウィン衣装です。はい、これは。普段の趣、普段の趣、ちょっと待ってね。普段の趣見せるか。普段の趣が、普段っつうか、最近、衣装変わったんだけど、普段が、ちょっと待って、ね、映ってるわ。普段がこっち。ちっちゃいわ。 ジ着クソチ ー, ズエーでけ。え。はい。普段の私はこうです。はい。これ、これ、イズ私ディス h i 私ディスタシ。t h i オモモキ。で。んで、コスプレが、コスプレがあれ。コスプレっつうかね。あのー、なに空間的にさ。 あの電脳なので、まあ、実質これも俺だ、俺本体ということで、間違いはないのだけど、はい、これ、ハロウィン衣装です、はーい。これね、思い立って2日で着替えたから、ちょっとね、いろいろ、使い回しと言われたら俺は弱いんだよな、これな。だいぶ。 これ BGM 流れてる一回聞いてみていいうん。聞こえてるね、これね。デスクトップ音声入ってないから多分大丈夫だと思うけど。マイクちょっと上げるか。あいあいあい。やっぴ。 こんな感じです。そう。そうこんな。あ、やべ砂原氏もさ、用意してたんだけどさ、忘れてたよね、完全にね。話で話でごまかそう。お前ね、もう話すことしかできないんだ。お前はよ。やめなって感じ。よいしょ。 上半身下違う違うこっち。はい。そうなんですよね。お手手もあるんですよ。これ。お手手もあるんです。でね、特にアニメーションがないんだよね。ちょっとね、なんか知らんけどね、呪いを受けてるんだよね。アニメーションが再生されないっていう。悲しいよね。 悲しいっすねー。す、っすねー。うん。マジでね。もうちょっとやりたかったけど。ダメ、みたいですね。はい。じゃあ、この、なんか、墓地歩きましょう。ぼちぼちと、歩きましょうや。言うて、話に限ってもね。 すごい、この前からの、ペチャ音的なのが入ってしまう。お茶を飲みます。ノイズ、入ってるかなもしかしてこれ。キーンって聞こえる気がする。ああ、キーウを。ノイズゲート上げた。うん。 ノイズゲートさんがね、いい仕事をしてくれる。ちと墓だから、墓守さんも言うんだよ、これ。したら、まあ、何の話かする。最近あったことだと、配信関係で言ったら、性癖ポーカーかな性癖ポーカーが、えー、 どっっかのチャンネルであった<笑>どこのチャンネルだっけな名前覚えてないわ。人の名前覚えるの下手くそだからね。ダメなんだ。ダメダメ。あの俳優とかね、あの水島ヒロ以外、あんままともに覚えてない。水島ヒロと、菅田将暉と、えー、安倍宏。今、安倍宏すら危うかったからね。ほら、脳みそくさってっから今。 しょうがないね。お味噌が腐っちゃってるから。まあね、その割にお前服綺麗だよなとか思うんだけど。これね、なんだろう、他の人のハロウィン客とか出れんのかなこれ。わかんね。タグつけたらいけんのかなわかんないでーす。ただね、これ、頭にネジついてんのは、あの、純粋に私が、あの、ソウルイーターの、あの、シュタイン博士好きだからっていう、 すごい浅はかな理由です。はい。でってさ、つけたくない頭イメージ。回したくない回んないんですけどね。せめて首の回転で回るように設定しとけばよかったかなとは思う。うん。てか、ハロウィン以外多分これ使わないしね。うん、大急ぎで作ったんだけど。 うん、大体のやつ、肌のコントラストを下げれば、土黄色になるから。そう。ボロボロだよね、めちゃくちゃね。俺の姿。何があったんだ、俺。ぼやけるしね、俺ね。めっちゃぼやける。アホ、ホアホ、超ぼやける。誰も見てね。そりゃそうだわ。それはそれでね、平常運転なんですけど。 話しべた。そうね。あの、配信としてね。ちょっと面白くないから、コーラスつけちゃおう。あーコーラスつけましたな。無駄に反響します。風呂場配信、感じみたいな感じ。もうちょっとなんかつけるか。ディレイつけたりして。あー。これね。 おいしゃんじゃん。お<笑>いしゃんじゃん。おいしゃんじゃん。おいしょじゃん。おいしょじゃん。はい。Haunted... <笑> <purpleficult> はいあいあい。はい。はい。はい。あいあいあいあいあいはいそうですよね。うん。何話だっけそう、えっとね。まず、ー これを配信がこうなったきっかけ。まず、昨日にお披露目しようとしてたんですよね。この姿を。まあ、なんだろうね。ちょっと。茶番も作ってみたりしてね。ちょっとね、まあ、楽なんだけど、Windows のね、更新を押したら、 えー、すごい時間かかっちゃってね。うん。すごい時間かかっちゃって。うん、うんん一時間で終わったんですけど、うん。そしたらね、う時間かけちゃったし、ちょっと違う方向性で。 作り直そっかなって思ったら、うーん、マイクの音が入らないマイク食べれば、なんか、お水ズみたいなのが入ったんですよ。でも、入らない。でも、ディスコート微妙に入る。まあ、あの、あそこのね、 サウンドセで確認したときに入んなかったんで、その時点でマイクのせいだっていうのは確実なんですけど、その時点でちょっとハロウィンの魔力にやられてって、まあ、OBS のせいだと、組み合わせが急に悪くなったんだと、OBS の更新とかあったからね、思っちゃって、えついにつる、ついにつる、G2? ーンえー、2時間半渡せるっていうのも ね, ねそんな感じのことが起こってしまいまして悲しみを、ね、背負ったんですよでねでねで ね, ね何これ<笑>リバーブつけちゃったでねあのー まあじゃあ今日は無理だとね思ってやめたんすよ配信をごめんなさいっつってで今日今日を間に合わすためにまあ電気屋さん行って、えー、今1500円くらいのマイクを使ってるんですけれども買ってきて明日まあ 明日茶番作るかって。寝てたんですよね。寝てた。うん。すげえ寝た。めっちゃ寝た。驚きのスヤスヤでした。びっくりしちゃったもん。はい。全部俺が悪い。もう嫌な。ごめんなさい。 配信グダグダすぎるね、これね。うん、じゃあ、なんか最近の、最近のね、話題とかなそうか。ファブリック、富士ファブリックの話をしようと今思ってたけれど、うん、あんまよく知らない。でも、あの、樋口楓さんとか出たの知ってる。あれってさ、まだどっかに購入リンクとか残ってるのかな。ニコ生多分あるもんね。一応飲みます。 お茶飲みました。あのね、パブリックは、うん、いろんな方がね、それこそ、個人勢のね、なんか 3D の方、私はあんまり知らないけど、まあ、ホラーのゲームとかやってる人、メインでかな。そう、その人とか確か出てたはず、 すごいなぁって思って、ね、結構でも確かに名前だけ知ってたので、頑張って、頑張った成果が出てよかったなっていう、何目線なんですかね、これね。ただの、ウィチュバオタクな部分が出てしまう、これはね。最近、じゃあ昨日ね、配信前にね、配信前に、えっ、ー、と、問題に気づく前の、私がね、えー ののと見てた配信の話するかなえー、っとね、初配信で土壌の踊りを用意するっていう方がいて、そう、俺勝手に話したっていうけど、まあ、まあいいかな。あとでチャンネルでも貼っとこうかな。わかんない。あとになんか確認するわ、頑張って。ちょっとね、 コミュ障じゃないんだよ。コミュ障じゃない。うん人見知りなんだ。人見知りだからさ、ちょっと。まあ、でも口に出しちゃったからね、うん。声かけようと思うよ。その上のね、踊り分するっていう、考えて、<笑>まあ、というかまあ、その人自体がデビューの時からちょっと気になってたから、って動画を見てて、結構ね、真面目な、 真面目な精神的ななんか話をするみたいな。ごめんね、あんまり理解力が低いのがバレる 来たわあなるほどね今ちょっとごめんマイクのミュートにしてしまった根元の方をねそうあのー、そう1500円のやつだからあのー、なんだっけオーディオインプット FX みたいなやつ使って若干ごまかしごまかしやってるあで今自分の声聞こえてるめっちゃやめてよし で、何の話だっけそうそうそう、路上を食う人そう、普段真面目になのやってるからさ、すげえことやるなーって思って、まあ、見に行ったんですよ<笑>うん。で、まあ、軽くね、10分くらい話してから、路上食べますって、あのまあ、その人のね、Twitter 見たらわかるんだけど、 一応ちゃんとそういう用のね、うん、踊り食い用の土壌、踊り食い用の土壌っていうのをまず初めて聞いたんだけどね、ちょっとよくわかんないけど、そう、そ、う、れ、ん、をやってて、パワーが強かったよね、すごいね。女性の方なんだけど、のパワーが強かった。多分ね、あのー、個人、 生を見てる中で、1位にを争うくらい笑ったね、ちょっとね。久しぶりに、めちゃくちゃ笑った。だいたい2時、3時ばっか見てるけど、一応個人もね、追ってる人は追ってるから、そういう話もあるんだけど。で土壌食う方。まあ、普段土壌食う方じゃないけど、まあ、絡みやす、絡みやすいのかな、土壌食う人は。わかんない。俺も土壌食えば友達できるかな。ちょっとわかんないね。 あんまり友達いないからね。雪山。雪山をやってくれる友達は、数人いる。うん。雪山。ねえー。配信撮りたいんだけど、環境が弱々だから、あのー、遊ぶだけになっちゃうんだよね。誰か、配信撮れる人の、そこお世話になりたいなぁ。 ちらちらうん。基本的にそんなやつは邪魔だよなって思う。<笑>私が取れる環境で、その人が来るって言われたらまあ、いいけど、なんか、なんだろうね。どうなんだろうって思っちゃう。いや、いいんだけど。いや、わかんない。結局そっちの立場に立ったことないからわかんないけど、ちょっと怖いなーって。 声かけられないなーって思っちゃうあるあるじゃないこれわん、まあ、ね俺かもしんない俺だけかもしんないで ね, もうねさっきから話をね切るねこいつはねもうずっと話を切る話し切れ人間キリキリの身の話し切れ人間なんだもうダメなんだ毎、まあ、回死んでるしねうん後ろの背景もさ 形考えないで書いたからさ、すっげえ短いとってループしてんの。もうちょっとあったでしょなんかさ、あったと思うよ。これは。ね、うん。うん、こっちじゃね。これだ。これか。んこれか。これかいや、こんな感じかな。あのままが3個分くらいか な, いかな。うん、リバーブが一番いいね。うん、はい。 おまかしますでうーんまあ土壌の話持たないこれ見てうん、まあ後で貼っとくわ、うん、貼っとくから見て<笑>土壌ねいやちょっとねセンシティブを感じてたあっ土壌食うとちょっとセンシティブ 分なんだなって思った高青年だからさまあね今ね心はええ一瞬期どういうことでねまあドってほどじゃねえけど、まあ、若干センシティブ味を感じたよねあーあーああみたいな<笑>もう話もやめようダメだおげつしかほらねえ 死 ん, でん死んでからポケツ掘るのおかしいんだよなそれはおかしい墓は死ぬ前に掘るどうなんだろう墓って死ぬ前に掘るのかなそうじゃないねえっとねやだもう誰も来ないから会話ができない一人会話 い, <笑>いやでもね、まあ、基本的に一人で永遠にくちゃべってるもんなので大丈夫です私は平気です 1周年までには、1周年までには、来る人が増やせるように頑張りたい。Twitter のフォロワーがいくら増えても、いや、嬉しい、嬉しいのか、わかんない。YouTube のチームへのに繋がらないから、どうなんだろう。ちょっとわかんないですね。見てください。いや、見てもみんな帰るな、この配信。帰んないで、見せてないで。見せてないでください。 はい。で、まあ、うん、ファブリックの話ができないのを締めていたな。見とけけよかった。でも、金がないんだ。マイクもだってほら、高いの買おうと思ったけど、おじけついちゃったから。ね、ちょっと今のやつを修理に出すと思う。すーまね、うん、ツイッターで軽い動画上げるとか、そういうので頑張ります。はい。はい、見てください。 あとはね10月2日そうこれがね一番俺は楽しみ10月2日にねあのもうダメだねこいつ前配信行っていこうかえっ、ー、とね赴きなだけは、えー、ただの時三時のオタクですはいはい、はい、言いましたねはいじゃあ説明します10月2日23時三時ミュージックフェスティバルフェスティバルだっけなミュージックフェス えー、バーチャルドライブだっけな開催ですね。えー、っと開演が7時だっけな ?6 時半くらいから入場が始まってあれってやっぱニコニコの会員だったほうがいいのかな私は一応あのネットチケットは買ったんですけど現地行けないのではい東京のイベントはね基本的に行けませんのでねはい。 あの遠いんですよね。隕石とか落ちてきて、えー、本州と地続きになるとかであれば、ね、バーチャル北海道からの進出も可能なんですが、いちいち飛行機を乗るというのは、ちょっとコストが高く時間もかかると、ね、大体1泊2日しかできないっていうね。だって私、あの一人で東京行ったの1回だけですしね、はいえー、っと高校生の時に、えー 土日で行きましたね。はい、ゲームのイベントに。秋葉原に初めて行きましたね、その時に。まあ、こんなゾンビみたいな格好をして、まあ、秋葉原に行きましたね。はい。で、ね、秋葉原、違うね。これミュージックフェスティバルの話に戻ろうぜ。俺の秋葉原話は、その、またまた違う機会にね。 なんか雑談の時に持ってきましょう。全然口は開かないの俺ね。四五硬直かなうん。だもう、腕もね、動かないから、四五硬直みたいなもんですけど。僕ね、首の傷はオシャレです。はい。ちょっと切られたけど、しょうがないよね。若干髪も白くなってるし、お茶を飲みます。いやね。 あ、ちょっと顔、フリーズ、ーズ、フリーズー、フリーズはい。アキシマ無ザホルモンではありません。はい。ミュージックフェスティバル、ね。楽しみだよね。皆さん、誰推しですかというか、ミニサンジャはお好きですか私は好きです。私は、えー、登坂が好きです。はい。なんか、わかんない。大っぴらにさ、名前出しちゃいけないみたいな風潮が。 あるようで、ないようで、あるような気がして、なんかちょっと怖いんですよね。でもさで、でもさ、有名人の名前出しちゃいけないわけじゃないからさ、あれも有名人だと捉えたら別にいいのではという、戦争が起きそう。戦争じゃないね。これは紛争が起きるんだね。あの、ファン同士でもね。あんまり下手なことは言うもんじゃありません。 で私はね、ネットチケット、あの、4500ニコニコポイント、まあ実質4500円なんですけど、あのー、まあ買いまして、クレジットカードあ持ってないので、うんと、ファミフォート、ファミマのね、電子機器で、えー、っと、プリペイドカードがね、買えるので、プリペイドカードって言うけど、普通にね、ファミマで印刷された紙を渡されるんですけどね、5000円分買って、えー、っと、 多分ね、プレミアじゃないとね、プレミアの人にね、弾かれるんじゃねえかな、なんかそんな記憶があるんだろうね。ニコナモって基本そうじゃなかったっけプレミアム優先で、あのー、あぶれたら立ち見席みたいな感じだった。でまで立ち見席は嫌だなって思うから、プレミアになろうかなって思うんだけど、見てた頃から思うんだけど、ニコ のプレミアム、そんなに魅力的かなって思っやめてください。私に案件なんて来ないと思いますけど、すごい遠い未来を見据えて、下手なことは言わないでおきます。はい。それでね、セトり瀬戸りってあるのかなちょっとよくわかんないんですけど、あの、出演メンツが、 いるんですよ推しがはいいやみんな好きなんですけどねなんならだってほら信号機のさ黄色信号だって私あの最初は別にまああれでしたしねいなくなっちゃいましたけど、まあ、まあ規約違反はダメですよねルールを守って楽しく逃げる っって言って言ますしね、昔からまあ、ルールを守りましょう、ねまあ、基本的にルールは守っていくスタイルで、まあ、どっかでね私もルール守って破っている可能性もなきにしもあらずなのではありますが、まあ、その時は誰かが言ってくんねえかなって、まあ、自分で気をつけてはいますけどいい素材とかね、うん、権利の部分は気を使ってますはい おろそかかにししてるる部分があるかもしれない急に歌ったりするからねまあねほら有名じゃなくてもそういうのはちゃんと守ろうねっていう何の話をしてるんでしょうミュージックフェスティバルさ私ねあの音楽系のイベントに行くっていうことがまずなくていやー結構ラルク・アンシェールとかねポルノグラフィティとか まあ、全部剥がれんで知ったんですけど好きなのでそういうの行ってみたかったなとは思うんですけど友達がね結構そういうの行くタイプで話を聞いたりしてるんですけど人多いとこしかもなんかすごい疲れそうだなって<笑>まあねインドア派なのでちょっと向いてないかもしれない、うん、そんな感じ まあだから、家でね、応援してます、ミュージックフェスティバルは。ああ、でもね、誰欲しいですかって話でしたっけはい。ま あ, あ、言っちゃった別にいいよね。なんなら私、あの、自己紹介あの、思いっきりその人の絵描いてるしね。花畑チャイカさんですね。10万人、本当におめでとうございます。届くことはないです、これは。はい。届いたら、 届いたら何でもしますよ。はい。届くわけないじゃないですか。別にね、届くことは願ってない。これは、この人が見れればそれでいい。欲しいから。高校生の時にね、困ってた。そうなんですよね。めっちゃ好きですよ。めっちゃ好きです。あのー、油断するとね、あのー、あの方が多いね。うん 本当に、こいつはもう、さっきからね、ちょくちょく出てはいますけど、喋、うん、り方がね、すごい好きなんですよね。あの、なんでしょう、独特な、独特うーん、ボキャブラリーが貧困なので、少しあれですけど、あの人の話し方が好きですね。はい。楽しそうじゃないですか。私もあれから楽しくやりたいな。 ファイネースなんだっけ自分の名前忘れた。思う向き見立てでした。はい。ちょっとね、あのー、ほら、このネジ、ほら、刺さってるからさ、あのー、みんなから見て、左脳左脳を貫通してるんで、あのー、ね、うん、そういうこともありますよ。うん。記憶容量とか多分、 いやわかんない。私の体どうなってるんだろう。だってこのメッシュだって、かまいたち生えてるだけだからね。かまいたち生えてるの何うん、地毛じゃなくてあの、ね、取り付いてるかまいたちが、ね、このメッシュだっていう、もう無理やりな設定ですからね、ここね。設定とか言うな。そういうもんですから。うん、言ったもんがちなんです。はい。私の設定は私が決めて、 雑な、雑すぎて回収に困るんです。はい。かまいたちは、作画コスト軽減にもなりましたしね。はい。言うてね、この服も結構簡単な作りで。チャックがね、まっすぐじゃなくて、あの、横向きについてるんですよね。横向きっていうか、ここにずれてついてる。まあこういう服を持ってるんですけど、実際に。まあ、デザインパクリですね。 さっきルールは守りましょうって言ったけど、守ってないですね。はい。そんならばそんならばって何う何の話だっけえ、未熟ューエース。内容分かってないから全然話が進まないね。うん。え、あれさ、3D だよ、3D。そう、3D。星の 3D が見れる。 3D が見れる。え、多分ね、幕張メッセでの、あれなので、いやまあ参加発表の時点で、あ 3D 見えちゃうんじゃないあ、マジか。3D、3D か。ってなってたんですけどね。今、感銘を受けてるんですよね。 3D 早く見たいですね。独通本社のね、3D も、あ、写真でだけ見たかなあのー、ほんまひまわりさんの配信で、確かあったはず、そう、くずはさんを投下すると、9割方見えなくなるってですね。うん、で、あの、やしろさんもなんか、5割くらい見えなくなってさ、ド本、ド本目になっさ、ド本目。 ヤシロ、キズクがなんかあの、ヤシロだけになってたそんな感じ。ヤシキズ性てヤシだけになってたんだよね。あ、思い出した。あの、ミュージックビスつながりというか音楽つながりなんですけど、あの、姫平さんの、ファーストワンマンライブだっけな名前は。あれの、ちょっと、お金がないから、 2時3時の方に回しちゃってあの、本編変えてないんですけど、あのー、無料分、ま, あ、まあ見させてもらったので、それもね、良かったですよね、ねあれ、すごかったですよ、入りの人形とか、もうそうですけど、ひびひなさんはもちろんなんですけど、でもね、ごめん、あのただの VTuber 大好きマンのトーク、これ、死にましたとか言ってるけど。 生き生きしてるよね、こういう時だけ。死んでから生き生きするます。はい。人間死んでからの本番。やったぜ。ね。あのー、多分エレベーターとかで、いたずらしてね。外国の方がいいかな。外国人、エレベーターに引きずったりして、テレビに乗りましょう。ちっちゃい時怖かったな、あれ。どうやってやってるんですかね、あれ。ワイヤーかな。あの手の映像 もう何も怖くなくなってしまったんですけど、そう、結構ね、見る気持ちがわからないと言っては、あれですけれども、ちょっとね、なん で, でかなって思っちゃう、まあ。ホラー映画は純粋に怖くて無理なんですけどね、チャッキーがトラウマでした昔、昔、はい。映画系の方とかもね、個人でいるので。 そう、まあ私は絡んでいたりしないですけど、透明に見てます、動画を。ひめひめさんの、ね、あのー、何々とは言わないけど、4人がね、前説、天の声で、ね、すごく聞き覚えのあるね4人の声がしましたね。私は泣きました、はい 友達から LINE も送られてきました。<笑>いや、まあね、好きだったからね、あの4人ね。私、あの、ハマりたての頃、えー、ちょうど、まあ、推しが確定した頃、ミニサンの中 の, あの、佐々木さんと花畑ちゃリかなさんなんですけど、の頃に、あの4人組と、だいたいね、 うんバンズの皆さんとか、あとはね、まあ有名どころの、今、今となっては、あの頃にはもうすでに有名どころ、まあ、バンズは一応、バンズの方々は一応、あの、名前が、リーダーの方の名前が変わる前から一応知ってはいましたけど、本格的に見出したのは、 二次バンズよりちょっと前かな。くらいたまたま見たかな。うん。まあ、でも個人をすごい見出したのはやっぱ絆あいはいからかな。ダメだね。これ後でタイトル書いてるわ。あの、VTuber の話をしますっていう。ただのオタクです。はい。よろしくお願いします。 こうやってね、着地点のない話を永遠にするのが得意です。はい。それは特技でも何でもありません。はい。むしろ欠点です。着地点をください。で、そうですね。あの4人の声。いや、まあ、第一にね、元気そうでよかったなって思った<笑>。いや、好きなの好きなんだ、マジで、本当に。 佐々木さんが推しだって言ったじゃないですか。そうなるとね、まあ、そうなるとって言ったらおかしい。あのー、まあ、王が好きだったんですよ。王が。はい、我が王が好きでした。でも、まあ、今でも好きですけどね。別に、今のキャストの人もに嫌いじゃないですし、まあ、ちょっと見づらいなって感じはしますけど、慣れちゃったから。慣れって怖いですよね。うんまあ お仕事だからある程度は、まあ、いろいろありますしねそういうのってお賃金が発生するといろいろややこしいなっていうのはありますまあでもコネクション的なのが一気に崩れたんじゃないかなとは思いますけどねまあ物申すのではないのでこの辺にしておきますけど 物申して別にいいことないので、はい。まあ、あの、あくまで私の考えですっていうね、あの、保険を貼っときます。はい。誰も敵に回したくない。そう。特に、敵を作るために、ね、ここにいるわけではないので、楽しくやりたいですね。うん。楽しい楽しい。ライブに、ライブに一人で楽しい。<笑>う、う。<笑> うん、こんなんでない人らもうやめてるって<笑><笑>もうねー話を脱線させないのねもうねあのコメントにね何かがいないとねあの話の強制ができない助けてくれ助けてくれ時給100円とかで誰かコメントしてくんねえかなやだな時給100円も貼いたくねえわやだ1回の配信につき100円とかやだやだ絶対に貼れたくない 主戦度なので主戦度なので主戦度の使い方が間違ってる気がする普通にあの貧乏症なので、はい、そうですねなので全部自分でやります、はい、人が来るくらいに面白い動画を作れればいいなそう、はい、結局ね動画メインだって言ったくせにさまだ動画作ってないんですよ自己紹介もハロウィン先かなってハロウィン先かなって思ったんですよ ごめんなさい、言い訳です。今考えました。はいはい、ダメダメのみのダメ人間なので。ダメだな。社長社長の身ほど心のいいものが見当たらないな、やっぱり、うん。社長社長の身の全身社長人間はね、あれはすごい。うん、でねえ、もうダメだ。もう全部、全部推しの話にしよう。うん、このタイトル、推しの話をするに変えます。はい ここは死後の世界です。好きにやりましょう。大貫乱れの死亡歴は1回です。まあ、死にかけたことは3回ぐらいありますからね。えっ、ー、と、溺れて死にそうになったのと、あの頭に石がぐさくさあって、実質ストーンエッジねあの自、自然のストーンエッジにやられて、あのちょっとずれしたら死んでたってお医者さんに言われたことがあるのと、あと1個飲んの ここはあと1個は、あと1個は死にかけたってことじゃないけどグロ、グロ注意そんなグロいかなって思うけど、あの自転車乗りながらパフェ食ってて、中学生の時なんですけど、自転車乗りながらパフェ食ってて、坂道があってですね、遊び場のところに。メインの 遊びってあの草生えてるんですよね坂にそこにねあの 夏, が夏の後半だったからというか業者さんが入る前だったのかな草刈りがまだ行われてなくて茂々に草が伸びてってあのブレーキにねあの草が絡まっちゃって あの坂道を下るスピードかける今までこいでたスピードで自転車が止まらなくなっちゃってで片手でブレーキ踏んでるもんだからパフェね片手に持ってるんで、はい、なんでやろうと思ったかって言ったら、まあ、パフェ食いながらチャリンコ乗ったらどうなのかなって思ったからなんですけどそうですね、まあ、まあ下コンクリートなんですよ、ね、舗装さね舗装されたサイクリングロードとかあったんで ああべしゃっとしかも私その時ねあとにお祭りかなんかが控えてたのかなジンベイ来てたんですよね半袖短パンみたいなもんではい、まあ、地面と厚い抱擁を交わして左半分左半身血だらけになったかなえー、左肘がえぐれたかなうんすげえ血出た <笑>めっちゃ血入れた<笑>びっくりするくらい血入れたもうねあの痛すぎるとね熱いだけでねあんまり痛覚が働かないんですよねそう、あのー、その血まみれでコンビニ行ってばんそこ買いに行きましたねはい店員さんに「大丈夫ですか?」って言われたけど、まあ、大丈夫じゃないですって言って、まあ、店員さんもどうすることもできないからね お仕事の途中だし<笑>まあ助けてほしかったけど病院行こっかなどうしよっかなでも遊びたいしなーって思ってあしかもその時にあのビーチサンダル履いてたんですよね一時期ビーチサンダルブームがあって B さん履いてましたそうっすねーボロボロでしたね体が今も多分ちょっとあったっけちょっとだけ売れた後残ってるかな何の話をしてんだろう推しの話はどうしたんですか <笑><笑>はい、私の怪我話はいかないです。うーんとね、最近のね、私の見てるものがね、あのー、二次産地 IT、インドネシア支部のね、三人の方がいるんですよ。日本語うめえの<笑><笑>めっちゃ日本語うめえの。<笑>そのうち、あのー、タカさん っていう方が男の人で、花さんっていう女の方一人と、えー、っとね、名前が、えー、っとね、えー、っとね、ゼアさんっていう女の方、女性の方、はい、ちょっと女の方だと、あの、トゲトゲしいね言葉がね、気をつけましょう。女性の方がいて、まあ、まあね、 うーん、ちょっと、うん、こういうのもあれですけどかわいいんですよね。はい、でねタカさんタカラチマンさんだっけなタカラジマンさんみたいな名前の方なんですけど男の人がタカラジママンみたいなそんな感じの人ねかっこいいの。 めっちゃかっこいい。気になったらちょっと見てみてほしい。っていうかこの配信をここまで見てる人は多分いない。見てる君は、うん、100点上げちゃう。別に、ね、ポイント貯めても何もないですけどね。運命なので。そんでね、ま、マイクラとかやってるわけですよ。あの、外国の方って言ったらさ、結構 FPS とかさ、 なんかそういうのやってるイメージがあってね、まあ、外国のストリーマー、見る機会がないんですよね、基本的に、まあ。FPS が苦手なので、はい、下手くそっていうのもそうですし、見ててもまあ、飽きるのが早いというか、まあそうですね。でプロゲーマーのこととかもね、一瞬見てみたことはあったんですけど、あっ、すげえなっていうので終わっちゃって。 すぐね、他の配信見に行っちゃったりするんで。でもね、結構雑談とかマイクラとかね、してるみたいですね、今は。確かそう。あの、アーカイブ残ってるんで、ぜひね。あのー、まあ、言葉はわかんないですけど、たまに日本語話すんですよ。でね、あのー、雰囲気でも楽しい。うん。 元気楽しい。できればね、自己紹介見てみてほしい。あの、ゼアさんも、えー、ハナさんもね、日本語喋れんな。あれタカラチマンさんも、喋れたっけなごめんなさい。あのね、露骨にあの、あれだよね。別に男性だからってわけじゃないんですよ。そんなことはないんです。はい。だって私の推し男ですし。はい、そんなことではないんですよ。 すみませんあの記憶容量デバイスがちょっと乏しいですパソコンも乏しいしパソコン以上にね頭は乏しいので許してください届かないですけどねしかもねこれねあの二次山地の方にえっ、ー、と日本の方に眞、えー、カイというねえハ、ー、ッカー っていうねうん方がいるんですよ、まあ。ホワイトハッカーなんですけど、ギークですかって方がいるんですけど、あのー、その方のね配信に現れるね、二次三次 ID の面々がかわいいというね、そう、あのー、ていていぶたなところがあるので、あのー、ああいうの弱いんですよね、そう。でね、あのー 若干、英語に強い。若干じゃないねあの。英語できない私からするとね、英語が少しでも話せればみんな英語強いので、はい。コメントでね、会話しちゃうの。ああ、いいな、いいなって。まあ、まあ、あんまり好きじゃない人はどうなんでしょう誰ですけど。いいなって思っちゃう、はい。1時間経っちゃった。で、これさ、着地点ないよ。ない、着地点が。真っ逆さまに落ちますか まさかさーまに。そんな歌ありましたよね。多分私の親世代ですね、はい。今、ジェネレーションギャップを感じた方々は、えー、そうですね。成仏してください。はい、すいませんでした。何ですかね着地点がないです。いつもなんですけどね。まあ、じゃあ、いつも通り、やるかわかんないような告知をして終わりますか。 まあ、作ってないんですけど、うーん、あの、まあ、自己紹介動画、作ります。はい。作ります。作ります。はい。できれば、でも、マイク直してからがいいなって思ったりするなっていうのはある。うん。台本作るの、ちょっと、手間取ってるとかじゃないの。そういうこと言うとね、ハードルが上がるからやらないの。 僕がね台本を作ればね、ここまで下だることはないと思う。俺さ、今さ、口は開いてないからさ、テレパシーで喋ってるみたいじゃないお聞きください。でね、まあ、前回の配信で言ったあの、虹クロスの開封は時期が過ぎすぎたかもしれないなっていうのがある。いや、早く編集しとけって話なんだけど。 ごめんなさい、ごめんなさい、忙, 忙しい。思ったより忙しい。あ、くびしちゃった。誠意が感じられないぞ、貴様。もう髪固まっちゃってるもんさ。はい、戻りましたよ。戻りました。だらば。 なら、ね、話したいこといっぱいあるんですけど、1時間に綺麗に収めて、えー、話題を落とすっていうね、能力が乏しいっていうのがね、良くないね、思うっきはね。成長したいね、ここら辺は。はい、そこら辺が教訓です。で、まぁ、あ、あとは Twitter、ちまちま、ツリアルっていうね、あのー、iOS でもう今配信、配信えー、っと、稼働している、えー アップストアから配信しているなんて言うんだろうね。あ、うーん。ダウンロードできるアプリがございまして、3R さん。私も使ってるんですけど、あれがね、えぇ、ー、iPad とか、えー、iPhone とか、かな ?5S 以降だっけなあたりの範囲で、 えー、っと、顔認証、フェイスリグみたいなことができる。まあ、なんでしょう、わかりやすく言ったら、なんか、使用感、まあ、おじさんジャンピーみたいな、なんか、感じですかね。まあ、スマホとかで、フェイスリグみたいなことができると。でね、結構ね、精度も悪くないんですよ。 まあ、あの私細かいことまではちょっと知識があるかと言われると怪しいのでそこはあんまり勉強しませんけれども、まあ、私を私がねスマホに入ることもできます、まあ、私は借り物のパッドなんですけどもそうですね結構できますね軽いネタとか、まあ、食ったらねネタをやろうと思った時にあの次ある開けばすぐできるので まあ結構手頃な感じかなっていうのはありますね。よかったらね、自作のやつを動かしてみたいけど、フェイスリグちょっと、買う、うーん、買うほど使わねえしなとか、思う人はね、思う人も多 い, いんじゃないかな。純粋に興味あってもいいかもしれないけど、あの、使い方とかね、調べるのかな最悪私に聞いてくれても。 あの入れるまでなら全然教えられます。ここまで配信見てる人いないと思いますけど、はい。<笑>何なら画面共有かなんかで教えますけどね、私ね。こうね。言われたら、迫られたら断らないよ、私は。迫ることができないけど。あとは、3R さんの方でも多分、紹介してる人とかいるし、あとは、利用者の方でもね、紹介してる方、 それこそ、あのー、ね、モデリング強々の、モデリング2、ライブツーリーモデリング強々のね、魔王様とか、ね、とかもやってるので、結構情報面では困んないと思います。はい。じゃあ、次あるの宣伝もしたし、これぐらいでいいかな。<笑>はい、じゃあ終わりまーす。皆さん、おつみな ハハッピーハロウィンまあでも私ハロウィンまともにやったことないですね今回初めてじゃないですかね仮装したのはいゾンビの仮装でしたはーいあー待ってなんか言いたいことあった気がするそうかそうそう だ, そうだ あのー、前回のハロウィンで結構ね憧れの人と話したんですけどお菓子をもらい忘れたのが未練なのでゾンビになりましたはいお疲れ様でした詰みだってごめんね話まとまらなくて次から頑張るわでは